はい。今日はですね、えー、今、のあのガソリンの試乗させていただいているんですけれども、今日ご紹介するのは、まあ、今、ちょっとカメラ使っているんですが、まあ、こちらのネオシ c さんから、えー、と今リリースされています、まあ、グリーンファンディングからこのアクショングラス今発売しているんですが、こちらのご紹介を今日はいたします。で まあ、こちらのカメラ、私も今までの試乗動画で少し使わさせていただいたんですけれども、まずすごくいいなっていうところを今日ちょっとご紹介していくと、このように今ハンズフリーの状態、今私このような形で両手今出しているわけなんですけど、こうやってハンズフリーで使えるっていうことです。で今までのカメラってあの、例えばこういった、私これソニーの fdr の x3000 っていう、ま、このカメラ。ま、このカメラ自体を、窓ガラス、ま、これ吸盤になってますんで、ま、取り付けて、セッティングして、あとは、バッテリー自体も、やはり古くなってきちゃうと弱くなってきちゃうっていうのもあるんで、ま、いつ切れるかわからないっていうこともあったりするんで、ま、ポータブル電源をつないで、あの、セッティング。あとは、こういった、あの、メーターです。このメーターのパネル自体も、 え、GoPro を使って、あの、表示させていました。で、これは何がいいかというと、こういったメーター自体も見たいとき、表示したいときにこうやって表示できますし、かつもう自分がこのサングラスをこうやってつけるだけでもうこの車載の画面というのが出来上がるっていうことがありますので、非常に、あの、まず、こうやって 動画を撮るときに、煩わしい準備をする必要というものが全くないということになります、そこが非常にあのメリットとして大きいところになります、ただ、今まで、まあ、動画の中であの、私の視聴者さんの中で、やっぱ少しこうブレが気になるからやめてほしいと気持ち悪くなるという、ね、あのコメントもいただいていて、まあ、もちろんそれも私もあの使い方によって、あのちょっとこうブレがね、 気にななるるるシーンとととかああっっっったたたりりりすすちょ嫌だて思時もありました例えば今このような形で首を今できるだけ動かさないようにこうやって固定してるんですけれども例えばそれを気にせずこういうふうに振ったりするとこう結構気持ち悪かったりしますで僕も車乗る時にこういう感じでミラー、えー、右のミラーそれから左のミラーこうやって見たりするわけなんですけどでなおかつ後ろ の, この後方を見る場合ですとルームミラーを見たりするわけなんですけど、うん まあそういったことをね、やっぱりこう繰り返してると、まあ当然、あの、見てる側からすると、結構気持ち悪いなって、まあ思ったりするっていうところはあったりはします。もちろん。ですけど、やっぱり何がいいかと言いますと、やっぱこういった、あの、自分の視点で、あの、このシーンが撮れるっていうことです。まあそこがね、すごくいいなと思います。まあこれメインで、まあ使うっていうこともできる。これ、実際に解像度自体は、あの、HD 相当、1080p の解像度をなんですけれども、 あの全然十分な解像度を保ってますし、前の車のナンバープレートもちゃんと見えます、見れるようになっている。ただちょっと気になるところが、少しこう露出っていうところですね、少しこうカメラ自体がちょっと暗い、レンズ自体が少し、ね、小さいレンズを使っているっていうのもあるので、まあ、ちょっとその辺 の,、ね、あの光の入 り, 入り具合っていう意味においては少しこう足りないなっていうところはあるかもしれないんですけれども、ただ露出自体もちゃんとこのアプリ上で 変えるることができるようにはなっています、まあ、そこちょっとね、調整するのは結構難しいかもしれないんですけど、こ の, あの外側が明るいとどうしても中が暗くなっちゃってメーターが見えなかったりとかするんですけど、まあ、一応オートではついてるので、こうやってクローズアップするとメーターもちゃんと見えるようにもなるということで、こうやって移動してる時に必要な情報をしっかりと、えー、キャッチできるっていうね、まあ、そういったところなんかがすごく、あのー、この アクショングラスを使う大きなメリットになってきます。だから、まあ、課題としては、やっぱりこのブレですね、あとはそのカメラの使い方、実際にこう首の振り方をいかにこう自分で、えー、調整できるかということで、今、こうやって今アプリをここに置いて使ってるんですけれども、こういった画面を、ね、見ながら Wi-Fi で当然 Wi-Fi を飛ばしながら見るということもできる、収録するということもできますので、 こういった画面を開きながら、えー、撮れば、まあ、それなり の, あの画面にはなるし今、あの私ファイナル、ファイナルカットプロっていうあの動画の編集ソフトを使ってるんですけれどもああいったものでも手ブレ補正とかもできますのでだから手ぶれ補正をするあの想定で使うっていうこともあのちゃんと頭に入れておけば全然使えないものではないのかなって思います。 まあ、もちろん、ちょっとこれだと解像度が低いよねというので、やっぱり 4K 相当で撮りたいよという方にとっては、ソニーだとか GoPro のえアクションカメラを使うという手ももちろんあるとは思いますので、それとこう併用して使ってみるというのもありかもしれないです。だから、車載のカメラとして、ソニーのカメラを使って、で、このえアクショングラスを使って、部分的に。 あのやはりシーンのね、あのこういった車載のカメラとか、で車載のビデオですと、シーンがどうしても固定されちゃって、やっぱりこう見る側からすると、少しあのつまらなさっていうのはあると思うんですよね、だからそういったシーンを、いろんなシーンをこう見るっていう意味において、このアクショングラスっていうのは、すごく僕はあの画期的なアイテムなんじゃないかなっていうことで、今、思っていて、まあ、そういった意味もありまして、まあ、今回ね、これ、非常に僕自身もこのグラス自体、すごく使えると思います。 こうやってパッと今度横を見て、この横のね、今これ、景色撮ってるわけなんですけども、こういうものもパッとこう、撮れるっていうのは、やっぱりカメラ固定しちゃうとなかなかね、できないことだと思います。で、固定したところでまた今度ずらしちゃうと、また今度アングル変わっちゃいますんで、そうしますと、やっぱり走ってる時にその作動、動作っていうのがやっぱりできませんので、そういった観点からも、この、 アクショングラスというのはすごく使いやすくて、まあ、こういった動画のレビューとこういったのをするにおいても結構、あのー、使えるアイテムなんではないかなって、まあいうことを、まあ、今回、まあ、思った次第なので、まあ、ご紹介をさせていただいたということです。であともう一つはマイクです。でこれ、すごく、あのー、このネオシーさん の, この、えー、アクショングラスなんですけどもマイクの感度が、ね、すごく、ね、いいです。 あの今、聞いていただいているこの音がそのものがこれマイクなんですけれども、ソニーの FDR の X3000 のピンマイクで使った時よりも、ピンマイクと同じような、そのぐらいの音質で動画が撮れるので、非常にマイクもすごくね、感度が高くていいなと思います。 でバッテリーがやっぱり単体で使ってしまうとやっっぱりこういった動画のレビューとかですと結構まあ長丁場、僕の場合ですとまあ15分とか20分とか、まあ、そのぐらいの時間で区切ってるんですけれどもやっぱり何本か撮ろうとするとあのバッテリーが、ね、足らないっていうのが当然あったりすると思います、まあ、そういった場合なんかは、えー、とこちら、まあ、こういったところでねあのしっかりと物をこうやって取り上げて映せるっていうところなんかもやっぱりこの アクショングラスをつけけててのメリットだと思うんですけど、まあ、こういったポータブル電源、まあ、こういったものをつないであの収録するということもできますので、まあ、こういったものをつないであげれば長時間収録するということも可能ですし、まあ、w i f i と、えー、つなぎながら、通信しながら収録するということが可能ですので、まあ、こういった使い方で、あのーまあ、私の方は、えー、車のレビュー動画、車載動画というものを撮っています。 なので、非常に、まあ、これはこれですごく使えるアイテムかなと思いますの で, で、やはり今度、撮った後、まあ、見る楽しみっていうのも、やっぱりあるかと思いますので、ま、ぜひ、あのー、車載動画、あの、別に YouTube だけじゃなくても、自分のね、趣味で、あの、私も YouTube 自体は、どちらかっていうと、あのー、まあ、車が好きで、自分の趣味でやってるようなところも、やっぱりあったりしますんで、そういった趣 味, 趣味でね、あのー、後で見返した時に、 面白い動画が撮れる、もう残したいと、まあ、いう方にとってもね、ねすごくこれはおすすめできる、えー、アクショングラスなのではないかなと、まあ、思います。はい、なので、まあ、詳細はあの概要欄に貼っておきますので、ぜ、ま、ひ、あ、興味のある方はあのご覧になってみてください。また価格も、ね、め, ちゃめちゃくちゃ高いものではないと思います。まあ、2万円ちょっとぐらいで、まあこの サングラス自体サングラスだけでもね2万円ぐらいする、オークリのサングラスとかですとね2万円以上するサングラスがほとんどだったりするわけなんですけれども、これはちゃんとあのかけ心地もいいですしで、えー、カメラもついてて、マイクもついてて、バッテリーまでついてるということもありますので、でキャリングケースなんかもねちゃんとついてたりしますので。 セ ッ, トセット品なんかも豊富ですので非常にいい商品かと思いますでかつこれ今販売されているねあのー、社長さんなんかもですねすごくあの手厚いサポートをねしていただけますので、まあ、何か困ったこととねあったら、あのー、メールしていただければあのサポートぜひ、まあ、買って損のないものかなと思いますのでぜひお試しになっていただければ幸いに思いますそれでは失礼をいたします